私の名前は白い今からこのおっとルクチャコ探偵のクリスマスの大冒険を読みますイエーイそれではどうぞルクチャコ探偵クリスマスの大冒険 ルクチョコ探偵のクリスマスマ会ですお笑い芸人のメロディとサッシャちゃんがステージでみんなを笑わせていますする と, と突然空からブラックサンタが降りてきてルクチョコ探偵のみんなの笑いを奪ってしまいました。 会場にいたルクチョコ探偵の仲間は笑顔を盗まれて泣き出してしまいましたせっかくの楽しいクリスマス会が台無しですそこへ遅れて駆けつけたルクチョコリンとジュエルみんなの様子を見てとっても怒りました。 そしてブラックサンタからみんなの笑顔を奪い返すことに 決, ま決めました許せないさて二人は情報を集めるため物知りのおばあちゃんの家へ向かいましたそこでブラックサンタはルクチョコ山を越えたお城に住んでいると聞きました わしはゆりのゆり子ゃよそこへゆり子さんの家へ遊びに来ていたにこりんとオーエンジが来て言いました「私たちにも手伝わせてほしいの私たちに任せて」ブラックサンタのお城に着くと。 みんなの笑顔おを美いしそうに食べていましたうまいうまとニコリンとオーウェンジはウエンのは羽を使ってこっそりブラックサンタの後ろに回り込みみんなの笑顔を取り戻しますうまーい が消えたことに気づき怒ったブラックサンタはルク・チョコリンとジュエルに攻撃をしました危ないジュエルは攻撃を受けて怪我をしてしまいますえー、ルク・チョコリン私諦めないよジュエルが言うとルク・チョコリンもうなずいて 二人の必殺技でブラックサンタを倒しましたルチョコジュエルビームやられたブラックサンタが倒れると喜ぶ間もなくジュエルも地面に横たわってしまいましたさっきのビームが当たっていたのですルクチョコリンが駆けつけて涙を流しますすると ジュエルジュエル空から大きな音とともにお医者さんのピキちゃんがドクターヘリに乗ってやってきましたみんな待たせてもら、ね、もう大丈夫だからねそう言ってジュエルを助けましたそれから元気になったジュエルを連れて もう一度ルクチョコ探偵のクリスマス会に行ってみるとみんなの笑顔が戻っていますやっぱりルクチョコ探偵は笑顔が一番だねおしまいやっほルクチョコリンだよこの動画を見てくれてありがとうチャンネル登録もよろしくねバイバイ